皆さんこんにちはハートカイロの平野です本日は危険な頭痛かチェックする9つのポイントをお伝えします皆さんが病院に行くべきか悩んだ時に参考にしてくださいなおこの内容は日本頭痛学会慢性頭痛の診療ガイドラインに私の案をプラスしていますそれでは説明します1突然の頭痛2 今まで経験したことがない頭痛3いつもと様子が異なる頭痛4頻度と程度が増していく頭痛550歳以降に初発の頭痛特に注意を促したいのはこちらです6神経脱落症状を有する頭痛神経脱落とは 脳や脊髄に問題がある時に現れます。具体例物が二重に見えるしゃべりにくい飲み込みにくい歩きにくい手足が動きにくい転倒しやすいですこれは非常に、えー、ハート回路の方では一度美容に行くことをおすすめしています。次いきます。7 がんや免疫不全の病態を有する患者さんの頭痛8神経症状を有する患者さんの頭痛9発熱髄膜刺激症状頸部硬直を有する頭痛髄膜刺激症状とは髄膜炎やくも膜下出血などにより 脳の周囲を取り囲んでいる髄膜が刺激されて起こる症状で頸部硬直もその一つです頸部硬直とは頸部を前屈させると頸部の筋肉が反射的に緊張して抵抗が生じ前屈ができなくなる現象ですまた兆候としてはウルジンスキー兆候というのがあります向けの状態で 頸部を強く前屈させると股関節や膝関節が意に反して曲がってしまうことですつまり寝て首を前に曲げると股関節や膝関節も曲がってしまうという現象ですこのような状態の場合は一度脳神経外科の検査を受け危険な状態か確認してみてくださいそして脳神経外科では 緩和が見られない場合は、脳の誤作動記憶に対応したハート回路の施術をお試しください。あなたの健康を心身ともにフォローさせていただきます。それでは、本日は危険な頭痛がチェックする9つのポイントをお伝えしました。本日もご覧いただいてありがとうございました。失礼します。今後もあなたの役に立つ健康情報をお伝えしたいと思っています。